日香港で中国本土への容疑者引き渡しを可能にする条例の改正に反対する数万人が香港島中心部の道路を占拠し一部が議会にあたる立法会の敷地内になだれ込んだため警察は夕方になって参加者の強制排除に乗り出しましたでも参加者は政府が改正案を撤回するまで抗議を続ける構えです 警察は1 1日の午後政府庁舎の外で若者らにサイリガスを使い民主的な選挙を求めた5年前の雨傘運動を彷彿とさせる光景となりましたこのためデモ参加者は別の場所への移動を強いられ今度は鉄柵を動かし警察に向かっていきます そして特別戦術招待が参加者を一時交代させましたしかし参加者が再び警察に向けて突進したため警察は催涙スプレーを使い参加者は傘を開き身を守りました 条例の改正に反対する若者らは12日、立法会が条例の改正案の審議を再開する3時間前の午前8時ごろから合意活動を開始しましたそして審議はさらなる通知があるまで延期されましたその後、参加者は鉄柵を車道に移動させ幹線道路を占拠し車両が通れなくなりました。 警棒と盾を持った警察官は2度、参加者の排除を試みたものの、参加者は解散に応じず、政府は政府庁舎へのすべての入り口を閉鎖しました。<音声> その後、民主派議員らがデモ参加者に対し、政府が条例の改正案を撤回するまで、抗議活動を続けるよう訴えかけました。